今日の天気はどう雲が多いし、雨が降りそう。出かけるとき、傘持たないとね。 どうくも、くも。てかける、てかける。もつ、もつ。